キンプリヒラの仕様に仕事なし、露骨な補されもファンは納得ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キング、アンド、プリンス、ヒラの仕様と神宮寺雄太をめぐり、ファンの意見が割れている。2人は岸優太と共に、デビュー5周年前日となる5月22日付でグループ脱退予定。 騎士は主演映画の関係で秋に対処するが、平野と神宮寺は脱退と同時での対処が決まっている。いわば現在は、金プリの平野、神宮寺として活動する最後の期間と言えるが、一方で二人には個人仕事の少なさが目立つ。これに一部ファンは、平野と神宮寺ソロでの仕事がないことに闇を感じます。勘、し具合が明らさますぎ、呆きれるほどのお仕様や、七度と反発しているのだ。 中には対処者への礼遇と見る過激ファンもいるが、これは契約上仕方のないことだとも。ファンは賛否も根底にあるのは日本の小習慣。現在の金プリで個人仕事が多いのは、グループに残る橋山と長瀬角。しかし、これは二人が共にアルクールのドラマに出演するため、プロモーションが多いだけなのです。一方の平野と神宮寺は、ドラマがないために個人仕事がないだけ。それもそのはず。 対処が春クール真っ最中の5月ですから、途中でプロダクションが変わる出演者と契約など結べるはずがないでしょう。芸能記者。こうした事情を組み取っているファンは、辞める人と続ける人だったら、そりゃ続けて苦じに仕事が来るに決まってる。秋は平野のドラマで出ずっぱりだったし、時期によって露出の偏りが出るのは当然。もうすぐジャニーズを対処する人にジャニーズとしての仕事がないのは当たり前。 闇でも陰謀でもないと冷静だ。残念ながら、やめゆく者に重要な仕事が与えられないのは、日本社会では当たり前の風習です。例えば IT 系や編集系のベンチャー企業では、辞意を申し出た日から、あらゆる仕事を外される。かわいに掃除や水やりといった雑用に回されたり、業務を減らされて定時前に帰らされたり、ひどい時には即日退社になることもあります。大企業でも、 やめることが決まっている人をプロジェクトから外し、後任に経験を積ませることは珍しくありませんし、良い悪いは別として、これが日本の小習慣なんですよ。習慣指記者。なるほど。平野も神宮寺も海外を目指すわけだ。平野紫洋さんプロフィール。1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方。